29年5月17日阿蘇市小里の花遊びのバラが見頃を迎えています花遊びでは現在阿蘇のバラ祭りが開催されていてフランスやイギリスをはじめ日本で品種開発されたバラなど680種類 4,000 株のバラが美しく咲き誇っています今年は寒さのせいか 開花が例年より10日ほど遅れていて現在6分咲きドーム内はバラの優雅な香りに包まれています昨年4月の熊本地震以降来場者の激減に伴い管理スタッフも削減され今年は県内外のファンの方たちがボランティアで剪定や除草作業を手伝いましたこちらは女性人気 No.1 のバラ ミルフィーユウェディングブーケによく用いられるそうですドーム内のバラの見ごろは今月いっぱいでその後はガーデンのバラが見ごろを迎えるということですバラ祭りは6月11日までで入場料は大人300円小中学生が150円となっています